Thank、you 皆さんこんこにちは少し前にしきみの剪定についてリクエストがありましたので今日はそれにお答えしたいと思いますしきみは八角に似た実をつけますが植物全体にアニチサ酸などの毒性を含む有毒植物ですしき実からしきみと呼ばれるようになったという説もあり毒八角などとも呼ばれています。名前は物騒ですが 鼻がスーッと通るような良い香りがしますし、昔から墓前や仏前などに備えられてきた植物です。式見は枝先がとてもよく伸びる木なので、基本的な剪定としては中の脇枝に切り戻す方法をとります。この剪定を行ったのは11月ですので、もうすでに蕾が付いています。 この時期に剪定すると花を減らすことにはなりますが脇枝の先にも花芽はついていますので全く花が咲かないということはありません強く伸びた枝を中の方にある小さな脇枝に切り戻すというのが基本剪定です強い枝を途中で切っても そこから延長するようにまっすぐ伸びてしまうので、脇枝のすぐ上で切るのが良いでしょう。前としてを入れていても、なかなか形の整えにくい木ではあります。 このように残った脇枝の枝先で輪郭を作るようにしていきますあまり良い方向に枝が出てくれないので ちょっと剪定のしにくい木だなと私は思います。意味枝も多く、それを取り除くと、また形が乱れてしまいます。徒長枝も強烈です。 良い脇枝が見つからず、切り詰めで処理してしまうこともあります。 なんだかあまりバリッとしなくて気持ち悪いですけれどもまあこのような木なんでしょうか一応終わりです。 この剪定から7ヶ月後の剪定の様子をこれから流しますが特に解説はしませんのでお時間のある方はお付き合いください。時期は6月の下旬です。 こういうだねまともなところまで切り戻すか元から取っちゃうかこういうやつですね途中で詰めてもいいし。 まともなところまで戻す。あるいは付け根から取る。 刈り込みばさみで表面を刈り揃えてもどうにもならない木であることは確かなのですが手間がかかる割にどうにもすっきりしない難しい木です。ごご視聴ありがとうございました